平野の仕様、枠池美女が世界トレンドよに、金プリの宣伝に編変。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。10枚目のニューシングル、トラサとレイス、を9月14日にリリースするキングプリンスが、7月24日よりソロの新ビジュアルを毎日メンバー1人ずつ公開。 28日にラストとなる平野仕様の新ビジュアルがツイッターで解禁されると、ハッシュタグ、平野仕様新ビジュアルが日本トレンド1位、世界トレンド4位となった。同カットはグループの公式アカウントにて長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太の順で公開されたが、平野がラストを飾ると、紫輝くん来た。超絶かっこいい。 色気が日に日に増してる爆池美女でなく、うわ、息を飲みましたキング降臨したね、などと絶賛コメントが殺到。公開から18時間ほどで3500件を超えるコメントと、13万件以上のいいねを集め、他のメンバー以上に大きな反響が見て取れる。 加えて、昨年5月に開設した公式インスタグラムと、先月開設したばかりの公式 TikTok では、メンバーそれぞれの新ビジュアルを静止画ではなく、スペシャル映像として動画で順次公開。トラサとレイスのリリース日まではまだ1ヶ月半ばほどあるが、早くも SNS をフル活用したプロモーションを展開している。 ネット戦略ではスノーマンやシクストーンズに一歩くれを取ってきた金プリですが、最近、徐々に公式アカウントをうまく活用できるようになってきた印象です。トラサとレイスは、過去の売り上げから、初動で50万枚近く売り上げるのではと期待されています。ガジャニーズがこの程度の数字を叩き出したところで世間的には大きな話題にはならないでしょう。苦笑。 今の時代、やはり YouTube の再生数が話題になったり、TikTok でバズることの方が、特に若い層へのアプローチとしては重要と言えます。芸能事務所関係者。なお、日替わりでメンバーの新ビジュアルと動画を公開していくやり方は、K-POP のプロモーションにおいて、10年以上前から一般的にやられてきた手法、韓国の芸能事務所関係者、だという。 これらの予告編、派 K-POP では、ティザー写真やティザー映像と呼ばれ、最近ではこの手法を真似する日本のアイドルやアーティストもよく見られます。ただ、K-POP がある意味すごいのは、ティザー写真で期待感を煽りながらも、いざミュージックビデオが公開されると、写真のビジュアルと全く違うことも珍しくない点、小。 しかし、これは K-POP のクリエイティブにおける自由さとも言えます。どうまた、日本芸能界のプロモーションにおけるクリエイティビティは、K-POP と比較すると、思い切りが足りない、という。K-POP と比べると、ジャニーズはまだまだ冒険心に欠けるなと感じます。スマプを活動当時。 かなり攻めていた印象もありますが、それ以降はビジュアル面でも音楽面でも保守的なグループが目立つ。キンプリは歌もダンスも上手で、最高の素材を持っているからこそ、もっと野心的なビジュアルや音楽にも挑戦してほしいです。どう放送中の長瀬主演ドラマ、真のブナが後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系のエンディング曲でもある。 トラサトレイスは、心地よいミディアムテンポで、メンバーのダンスにも期待がかかる。今回、新ビジュアルでファンを大いに期待させた彼らだが、これから公開されるミュージックビデオでも良い反応を得られるだろうか。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。